明けましておめでとうございます AKB48 チーム K の森ぶです本年も旭化成アドバンス YouTube チャンネルをよろしくお願いいたします今年の私の抱負はですねずばり魅力的な大人の女性になることです今年も皆さんと一緒にいい年にしていきましょうそれでは番組スタートです 今回はアサヒカセアドバンスさんの公式ツイッターアカウントにて日々アサヒカセアドバンスの情報はもちろん各業界のあるあるや豆知識を発信されている中の人と一緒にゆるい箸休め的なノリでお送りしたいと思いますそれでは早速中の人さんを呼びたいと思います中の人さーん はじめまして朝日加瀬アドバンス公式ツイッターの中の人と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします朝日加瀬アドバンスさんのツイッターといえば今日は何の日というネタをよくツイートされていますよね中の人さん的にこれは気に入った面白いと思った〇〇の日で何かありましたかはいたくさんありますが7月13日はライズの日です毎日ツイッターをやっているとライズと言われたら指の動作が思い浮かびます この日はたくさんのフォロワーにナイスイイねしに行きました。今日はそんな中の人さんに私がよく時間のある時に作ってインスタやツイッターでもアップしている消しゴムハンコをチャレンジしてもらうという企画をやりたいと思います。はい。ここに今日の収録のために旭化成アドバンスの企業ロゴで私が消しゴムハンコを作ってきました。そして今日はこれと同じものを中の人さんにも作ってもらいたいと思います。 ものすごいイクオリティですが、私でも作れるものなのでしょうか多分大丈夫だと思います。一緒に頑張りましょう。はい、この配信を見ている方もぜひ一緒にチャレンジしてみてください。まずはここに書いてあるような道具が用意されていると便利です。え消しゴムはですね、普通の消しゴムでも作れるのですが、専用のものだと作りやすいと思います。ハンコ用の消しゴムだったり、 あと練り消し小さなゴミ取るのにすごく便利です。あと鉛筆トレーシングペーパーで普通のカッターでもデザインカッターでもできると思います。あと手肉スタンプ台とかそういう系ですね。あとまあ手の安全のためにグローブもするといいかもしれません。まずはモチーフとなるアサヒカセアドバンスのロゴのトレースから始めましょう。頑張りますということで中の人にスタンバイしていただきました。 えー、印刷した ア, カセアドバンンスさんのロゴとトレーーーシングペーパーを上に重ねた状態ですこの状態でトレースをしていくのですがトレーシングペーパーがずれちゃったら困りますのでセロハンテープとかなんかそういうので上の部分を止めたらいいなと思うのですが止めれますでしょうか、はいはい、消しゴムはんこはですね線を残すパターンと削るパターンがあるんですけど。 今回は削るパターンをやっていただきたいと思いますので文字の部分をトトレレーーススしてていいっっくだださいこのトレースが意外と大変だったりすするんですよねもっと細かい柄とかになってくるとコンビニで印刷してそれを徐行液で吸ってとかやることがあるんですけれども今回はトレースするパターンでやっていただくのできっと出来上がりは私が作ったやつが手前に置いてあるんですけどもそれよりも。 温かい感じのます消しゴムはんこは2021年の年賀状をきっかけに作り始めたんですけど約1年かけて初めてこうメディアに出ました私の個人の SNS だけじゃなくて初めてこういうふうに取り上げていただいて本当に嬉しいしめちゃくちゃゃくテンンション上がってますあと私が作ってて結構苦戦した点を先に言っておくと。 まっすぐな線を削るのがすごく難しくて曲線の方が意外と歯が滑らかに滑って切りやすかったりするんですけど上のローマ字の方とか下の朝日加瀬アドバンスとか漢字の部分とかも直線があったりするので結構大変だと思うのですが中野人さんはきっとできると信じていますおなぞりを終えましたかはい、終わりましたはい、それでは紙、まあ、を破らないように トレーシングペーパーを剥がしてください。はい。あ上手ですね、めちゃくちゃ綺麗。はい、そうしましたら、消しゴムハンコいよいよ本体に取り掛かっていただきます。本体が大きいと小回りが効きづらくて、大変なので、すみっちょに。トレースした方がいいかなと思いますので。ちょっとすみっちょに、あもうちょっと下、あ、下下下下下下。下下下下下下、はい、角角角角。角角 <笑>あもうちょっと上、ね、もうちょっと上、ね。はいそこら辺 で, でそこに来るようにトレーシングペーパーを裏返してこれまたずれないように爪とかでガリガリ映していってください版画の感覚に近いのかないやこれ結構大変ですここでミスるとあの削ってるときにどの線が正しい線なのかとかすごい困っちゃうのでなるべくずれないようにかつ なるるべくくちゃんと写るようにしっっかり擦ってくださいスミッょのね角とか文字の端っことかが薄くなりがちなので細かいところほど入念にやってくださいじゃあ開いてみてくださいおおき麗いすごい綺麗感動的素敵はいじゃあそれをですね細かく切りましょう私は家のテーブルで あのカッター台は最近までずっと買ってなくて普通にテーブルの上でやってたんでめちゃくちゃインクとかもつくし切り跡もついちゃってちょっとママに怒られました。<笑>なんでこれからチャレンジすすする人はきっっととカッターががあった方がいいと思い思ますアドバイスですあそう意外とそうやってスーって刃が入るので自分にガッと来ないように気をつけながら意外とここは思い切ってやっちゃって大丈夫です。 楽しいですねね切る感覚気持ちいいですよ、ね、すよごく。とても気持ちいいです。はいじゃあ小さくできたということで文字を切り抜いていきましょうここからはその右手にあります小さい彫刻刀を使ってやっていきましょう。一番多分左のものがデザインカッターに形が近いのかなと思うのでそちら使っていただいて。 俺どう説明したらいいんだろう、私本当に説明が下手なんですよね。こう文字に向かって。なんて言ったらいいの、こうえっていう文字があるじゃないですか。<笑> A っていう文字が今こういう状態ですよね。こういう状態になってます。で、この、このインクあるじゃないですか、削らなくちゃいけないところです、これが。に対して、こういうふうに歯を入れてほしいんです。わかりますか。この線の内側に向かって、外側と内側から。 やってほしいんですええー、私本当に説明正しい。わかりますか模擬さんのお手本をお願いできますかあ、わかりましたじゃあちょっと一瞬選手交代して A だけ私がやってもいいですかよろしくお願いしますはいはい模擬ですちょっと説明が下手すぎるので実際にやってみようと思いますまずペンみたいに持ってこの A に対して こう、内側にまず刃を入れていってで消しゴムを動かして下のラインにも線を入れてで今外側からこう内側に向かって刃を入れたのでその歯と出会うようにこっちの線からもこうラインを入れていただくと下で出会ってこれが剥がれるっていうすごい見づらいですよねでも。 実はこれ少し削れてるんですよ。これね A のねこのラインが切れてるんですよちゃんと。この刃をこう入れてこう入れたから削れてるって話なんですけど伝わってますか？伝わってますか？どうですか？消しゴムハンコ好きなのに説明が下手すぎて伝わらないよ。これがあの私が実際に作ったものなんですけどこうしてみるとわかるようにこの。 A の中とか、中が白くなっているところが削れているって感じなんですねで、今これすごく見づらいんですけどこちらの A のこの一番左側の線も実は削れてるんですよ伝わってないどうしたらいいのなんかとにかくその線、文字の線に対してこう刃を入れていただければペコッと外れて 削られるのであとは中の人にお任せします<笑><笑>ちょっと近くで見てもいいですか<笑>大変なことを言っているかもしれない